就好好地面子呢咁樣樣樣樣樣樣樣樣樣樣樣樣樣樣樣樣樣樣樣樣嘢先？吓，咁樣樣樣樣吓，好啦，唔樣啊。樣 e 樣樣樣 a 樣樣樣樣樣 お前はもう終わりだはっ大っくり <笑>こんなやがこの世に存在するとこの世に存在しちゃいけないのか。<笑>完全に<笑>諦めろ こののパワーはんで わあ、ジェピン方面、そういう便差だ。も、戻った完全体じゃなくなったち、つまらない。それじゃ、お前ももう終わりだなゆ、許さん、許さんない <muchos> <muchos> <muchos> 再 bing bing なぜペン attackable? 何をするつもりお俺、まま、は自爆するおれもシングル、シングル。Oh 地球ごと全部だな何ななんだと自爆くそうはさせるかおっとこの俺に衝撃を与えればその瞬間に爆発するのへへへへああと30秒だ。 とかしないと。だ、だめだ。もう、もう、どうしようもない。あ、あと十秒。<笑><笑>やっぱどう考えても、これしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。 わバ悪イバイここ ご, ごかったぞおお父さま 消えた孫悟空の気が に行ったんだセロは終わったなお前と悟空が終わらせたんだ頑張ったなご飯で で, でもお父さんは悟空は満足そうな顔をして死んでいったお前の成長が嬉しかったんださもう帰ろうご飯 ま、oh、た、白パネル。当たったのはトランクスか。なぜ私が生きているのか驚いているようだな。いいだろう、教えてやる。私の中には小さな塊がある。 没咩進擊巨人龜龜整個身見哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 サイの狭間から救われたワレタトキーオーキクチカラサイヤ人の細胞がそうさせたのだろうそれに私は孫悟空の瞬間移動イ学習できたつまりより完璧になって帰ってくることができたのクルコトアディクター。ヨウンファンやハウコウダロウ、ワタシウトウシナシロウ、ヨウダイヤン 嗱不仔一人对着仔这样的是冇咁嬲喎。打老婆别人打自己的老婆呢更加嬲亮的这样子真不用不懂不知當当初一個冷血無情的杀人这然有这样的负面 其實這隻遊戲呢子 game 你说你要做说你说你说你说你说你说你说你说你说你说 谢了四身拳谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 うわっいい攻撃だ大してすぐか<笑>を終わらせてやる。 哇事啊我事我东西啊啊咋路咋走啊人啊咋我咋啊咋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 嘴事，在大佬，在老嘴巴巴巴巴巴巴嘩救命嘩巴巴變巴巴巴巴巴巴巴 小。 对點看你看機電你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你 消えなくなれふはははどうだ地球どころか、太陽系すべてが吹き飛むほどの気力だぞ お父さん 哇太经典了我才是我的我是我的我才是我的我才是我的我才是我的我才是我的我才是我的我才是我我才是我的我才是我的我才是我的我才是我的我才是 よし、行こう。テオ・カしティア・ド、hey, ・ペジト。おさらに、もうじつでもボンが勝手に行け。貴様の助けなどいらんそうか 殺 5, 5完全牌人童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童 呐呐呐呐呐死過一次嘅呐呐先生。咁都呐無聊啊？ イライラした私がいい加減にしろっつって ビ, ビシーッとセルをぶっ飛ばしてやったのだああ他の連中はわ私に礼を言って帰っていったよす素晴らしいででは地球はセルの魔の手から救われたのです何好奇隔離の2幅画は何か オキキニナリバシタカセカイノミナサンチキ ua チキ ua スコアレタノデサンセキダデカウン、ソンドミスタサタンボインド、ソン呢レアザ 露華ここは神様の神殿だよ大丈夫だ完全体になったセルはご飯が倒したご飯がそうだとんでもねえ強さだぞ お前が暴れたって全然無駄だクリリンに礼を言うんだなセルから吐き出されたお前を懸命にかばったん<笑>いやただなんとなく放っておくわけにはあそうかわかったクリリンさん18号好きなんだわっもん大なはっきり言うな <笑>ふざけるんじゃないよ手でも握ってほしいのかチビのおっさんあの野郎助けてもらってなんだあの態度はぶっ飛ばされんぞお前には無理だ<笑>そんなことより早くドラゴンボールで。 トランクスや殺された人間たちを生き返らせるのが先決だそそうだな<笑>なぜ急に暗くあっ ああ、mm -hmm. <スイッ> pues… れれはルに殺ささたた人ちを生き返らせててげくだいうんいことしたの 则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则不可能则则则则则则则に死んで生き返ったことがある。他の願いより。 やっぱり不可能だってよ。いや、きっと何かいい方法があるはずだ。考えろ。みんな、ここだここあの世から喋ってんだけど、ちょっと聞いてくれ。目にブルマから言われたことがあるんだ。この俺が悪いやつらを引きつけてるんだってな。あ、死んじゃうぞんじゃねえか<笑> 確かにそうだろうだから自俺がのが、地球は平和だって気がするんだ。ま、ワンドってはおいい。別に、犠牲になろうと思って言ってんじゃねえぞ。ほら、地球を救ったりしたから、特別扱いしてくれるんだってよ。普通は、魂だけになっちまうんだけど、ほら、体をつけてくれるってさ。それによ。 あの世には過去の達人とかもいてさ結構楽しめそうなんだだからよ父やごはんには悪いけど生き蹴らせてくんなくていいやごはんはすでにほらよりしっかりしてるしなそそんなことないよお父さんというわけだじゃあ いつかおめえたちが死んじまったらまた会おうなバイバイ な, なんかあいつ死人のくせに明るいからあんまり悲しくなかったなどうした早く二つ目の願いを言えそれとも願いがないのか Lionel, ど S? S、S、うする何を叶えてもらうと。今日はジンゾーニングのジュナナゴとジューハチゴ、モトノニに戻してやってくれないか 私の力を大きくしてるんは。ややっぱりダメか。なんで17号まであいつは死んだんじゃねえのかいや、1つ目の願いで17号も生き返っていて不思議ではない。じゃあ、せめて2人の体の中にある爆破装置を取り除いてやってくれないか それならば可能だよし二人の爆破装置は取り除いたぞではさらばだクリリンさんどうして今のような願いを だってよ、かわいそうじゃねえか。体の中に爆弾があるなんてさ。なぜ十七号の爆弾まで取ってやったんだ。あ、うん、十八号にはやっぱ十七号がさ、お似合いだろ。れ、恋愛というやつらしいな。わからない。お唐、下さえ。バー。 ジュナガと私は双子の兄弟だだからってその気になるなよ爆弾のことだって感謝なんかしてないからなタコーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダたダーダーダーダーダじゃないか <笑><笑>さっぱりわからないうん嬉れしいのも半分くらいかないやっぱ悟空がいないと寂しいやさて俺はもう帰るとするかチャオズが心配してるだろうしなそうだな俺たちも帰るか トランクスさんはいつ未来へ立つのですか今日一晩ぐっすり寝て明日立とうと思ってますじゃあ明日見送りに行くよピッコロさんはここで暮らしていくのですかああそのつもりだ時々遊びに来てもいいですかもちろんだじゃあまたねポッポさん でんで、本当に遊びに来てね。お、お父さんが。<笑>ああ、お前が殺されて、相当頭に来たんだろうな。 あいつなりふり構わずセルに向かって行ったんだそうですかお父さんが唉最初之子又有無の老公 それでは。さようなら、トランクスさん。向こうでも頑張ってください。ご飯さん。俺、頑張ります。ありがとうございました。どうか、皆さんもお元気で。気をつけるのよ。元気でな。 オラセルをやっつけてやっと地球に平和を取り戻した。 これから7年も経ったけんどみんな元気にやってっかご飯もでっかくなったみてぇだし久しぶりにみんなと手合わせしてみてぇな次回「ドラゴンボール Z」復活の魔人ブ世界の果てまで超決戦って遊んでくれるよな。 ゃまだそんな格好でいるだかううんお父さんが死んでからちょっと考えることがあってごはんちゃんがそう言うなら仕方ねえけんどおっ母はその不良みたいなスーパーサイヤ人は好きじゃねえからなごめんなさいお母さんはあごはんちゃんもいつの間にかおっきくなってどんどん悟空さんに似てきただなそそうかな まあしばらくはごはんちゃんの好きにするといいだでもちゃんと家では勉強もするだぞいいなうんありがとうとはいっても何をすればいいんだろうちょっとピッコロさんに相談してみようかなこんにちはは 嗯、um... 好啦知路追到死了是追到出現然那个父子乖怪的公经典上面。 咁今集我嚟到呢度先如果咗呢度 片, 留留分享這片記得訂閱這個頻道按下 like 頻道同埋聲嘅條片出去咁记得 subscribe 呢個 channel, 咁今日隔離出书籍咁下次出片准時收籍我哋下次見，拜拜